追いつきたよ。さきぽよとのコラボ配信で真っ白にな。ジョー立つんだジョーふわりの戦いはまだ終わっちゃいねここからがふわり塾の始まりだぜあ、あ、あっち、あっち。 眠いふわりだよイェーイオスオースオスオスオスいやあの二、ー、週間ぶりですね、ふわり塾はオスあのー、そう、先週あのー っぽよとコラボしたんだよー見てくれた人はーい。あっはつみはつみがはつみがいるねはつみはつみって誰だあのあそうはつみあっ、えー、あ初めて見たってことかえっ、ー、とべべあべるバレルバレル雷イミカノントトミーはつみ。初見 おすはつみあのねおすとねハツミがちょっと感じが似てるから<笑><あ><笑>ちょっとわかんないわかんないおすなんかハツミだかオス、ありがとう今日も思いえつきてやるぜそうあのねそう違うのさきぽよとふわり先週コラボしたのーやっと念願かなってさきぽよと戦いえましたーイエイ あのねー、いろいろあったあの、主に相撲を取った見て、見てくれたそう、でね、相撲を取って学んだことは忖度はダメってこと八百長はダメ、絶対それが先輩であっても後輩であってもこう、リングというか土俵に立てばみんな一緒世界平和っていう感じ 学んだ学んだそうでさきこよとさあのふわりもさバキ好きだからそうバキバキの語りとかももうちょっとやりたかったねだからあとそうえっと相撲では戦ったんだけどそうあのねその試合がドローだったからだからもう一回戦いたいたいさきこよと決着をつけたいカマツール決着だ これもバキネタです<笑>バナナの皮、ありがとうこれはあれかなゴ リ, ラゴリラ求めてるしょうがないなちょっとだけやってあげるよふわりのゴリラのものマねありがとう い, いくよ僕、ゴリラうほほい。うほ。ウほ ほ, ほー <笑>ゴリラってあんま動かないんだよ<笑>これ割と似てるでしょシャバーニシャバーニの真似シャバーニの真似だよシャバーニって知ってる東山動物園のイケメンゴリラマジでイケメンだからああウサギのぬいぐるみとえっとトモウサギのぬいぐるみショノアゃん、あノアちゃん なーちゃん知ってる。<笑>えっとウサギのぬいぐるみしようありがとう。あと、えサンドバッグにする？いいの？ありがとうございます。ちょっとやらせていただきます。うええ！<笑>う<わー><笑>あちょっとつまずいちゃった<笑>。勝ちました。ありがとう。ありがとう。ちょっと小さいのはこう気が引けるけどやりますわ。 ね、そんたくはダメだからねううまあこんな感じはいー あ, りがありがとううさぎのあのあれうさぎのあれ<笑>あとレッドキャッスルシューティングスターありがとうあのー、お願い事はあの、心の中でとっておいた方がかなうんだってあのー、双眼鏡屋さんのおじさんが言ってた 中野にあるんだよ、双眼鏡屋さんがあ ん, ま普段あんま人いないからさなんかドキドキしたんだけど入ったらすごいいいおじさん優しいおじさんがいて結構ね仲良くなったそのおじさんが、あのー、シューティングスターそうほうき星についてこう話してくれた途中でねふわり帰りたかったけど<笑>おじさんって話長くねーって思って<笑><笑> <笑>こんな感じ<笑>、はい、ありがとうああノアちゃんいっぱいチュキかけじっこもありがとうちょっとまあ俺もいっぱいチュキだこれわかるあの褐色つながりでアモンくんのまね<笑>ああなんかわかんないけど俺もいっぱいチュキだ<笑>リスペクトすマジでリスペクトで真似してますふわりは ありがとう、しょん、しょんじょ、うしょんじょうも、くさ、くさ、ありがとう、くさくさ。くさくさくさ。<笑>とももくさ、ありがとう。ありがとう。いない、ありがとう。ギフトこギフトは絶対返す、よし。はい、コメント、ありがとう、ありがとう。いっぱいチキ。そう、そう、あとね、あの昨日のふわりのツイッターのつぶやきを見てくれた。 わりさの昨日久しぶりにうんこふんじゃったんだよー<笑><笑><笑>アンモンくんちうんですリスペクトっすマジであおもいっぱい好きな<笑>あんまりやすいとダメダメダメダメダメあんまメダメだメダメダメダメダメダメダメダ <笑>そううんちふんじゃったんだよ久しぶりにうんちふんじゃってさなんかこうねやっぱ春だからさ桜開花したかなとかってかいなとか空をこう見ながらねこう散歩してたふわりが間違ってた。ね上ばっか見ちゃダメだこうねつるってこうね<笑>うんちふんじゃったんだよ最悪だよほんとに。 あのさ、そこでみんなにシュッそのタイミングでしうんち踏みませんように<笑>ありがとうめめめごめんこんなお願い使っちゃって<笑>でも、うんち踏まないことは大事だと思うんだほんとあそうめもうんち踏みませんようによしみんなうんち踏みませんようにそうでみんなに「しおんじょファイターで」でうんもうね事故だからうんち踏んじゃったとかねうんあの みんなに聞きたいことがあるのうんちふんじゃったときのみんなさうんちふんじゃった後どうするみんなうんちふんじゃったとするじゃんその後の対応どうするあのさどっち派っていう話をしたいのふわりはあの2、ー、たくあると思うんだよわっうんちふんじゃった えきたねえってこうやって地面にこう う, う, うってこうやるタイプかと う, うんちふんじゃったんやだもん。ええええってこうこのまま水場まで行ってシャーってこう洗うタイプこの2択、どうするふわりはねちなみに後者だってさ うん、ちさ、踏んだとするじゃん。でさこう擦るじゃんそしたらさ靴全体にうんち広がるしさ地面にもうんち広がっちゃうじゃん。負の連鎖が始まるわけじゃん。だからもうあの、うんちは最小限にとどめておくことが大事。これね、うわっでこここのねうんち踏んじゃった現場だとすもうなるべくもうね、当たらないようにこうこうやってねこうやって水場まで行って。 洗うことをお勧めします二次被害もね、防げると思うんでね<笑>し、目<笑>目、芝にする<笑>するタイプかダメだよだってそう、なんか芝芝シバかわいそうじゃん<笑>アヒル、フワリちゃんは便所サンダルだし気にしないじゃんあ、なんほどね、便所サンダルだからまあ、もともとそういうそういうサンダルうんち踏むサンダルってなんやねんふ<笑> 誰だだだってうんち踏んだら嫌だよ<笑>いくらな最強のな強いな VTuber でも最強の格闘家でもうんち踏んだら嫌な気持ちになるこれはバンコク共通だよ、うん、これ共通共通ほんとに<笑>あ違ちがあのあのあの初見の人初見えこれ初見って 初見か<笑>なんか、ピンとコラムそう、初見の人、初見の人ごめんねあの、違うあのね、常にうんちの話してるわけじゃないよ、ふわりは昨日、うんち、たまたま踏んじゃったからそう、うんちの話をしてるだけだからもう、うんちの話やめようもう、もう、も う, もう来たん来たん<笑>はい、では問題ですだだんここまでで、ふわりは何回うんちと言ったでしょうか はい、ふわりも分かりません次に行きますあ、そうそうそうあとね、告知が1個ある1個ある聞いてくれなんとそう、あのふわり塾の1個前の配信見た人わかるけどあのね、ダンテスピークのミカちゃんとコラボしましたーイーイ ミカちゃんコラボしてくれたんだよあのー、詳しいことはおだいりさまサウンドバックしたね今度は月でいこうか月 で, で, で, で, で, で, でおだいりさまさまおだいりさま さあおだりさ<笑>ん、おだりうさんおだりさまウサギちゃんとのパワーこらまだ<笑>おだりさま強えわ<笑>ちょっとうさちゃんの手も借りたけど<笑>おだりさま強かった<笑>えあっ<笑>へいかへいかりが へい陛下のねあのパワーうさぎパワーをケモメメパワーを借りたけどちょっとおだりつよ強強の強だったな陛下のコラボ幼ずちゃんとのコラボ見たかわいすぎてさあんまかわいいとさなんか一回休んあっ一回休もうってならないうわっうわっかわいいうわ見てられない一回休もうみたいな<笑>そうなったふわりは見つたお これはおひなさまー<笑>けい、いきおおやっぱねおひなさまは倒おせたね。イェーイこれでふわりのひなまつりも終わった。へへへへ。そんな感じ あ、そう、くんとのコラボはね詳細はお楽しみにあのミ、ー、カちゃんもいっぱい体を動かしたということは伝えておきます楽しみだねはいおいじゃあさじゃあさじゃあさ2週間ぶりいったからさそろそろさ欲しくなってきたんじゃないだって2週間やってなかったからそう 役割の名作ジブリモノマネはい、テロップは相変わらず出ないはい、じゃあね今日も名作ジブリモノマネやります耳をすませばよりリ甘沢誠二君と歌が下手な雫ねヴァヨリン弾けるでしょ まあね。お願い、聞かせて。ちょっとでいいから。あのなぁ。お願い、お願い、お願い。よーし、その代わり、お前歌えよ。え、だ, だめよ、私、お家だもん。ちょうどいいじゃんか。ぶん。 これはあのバイオリンブンブンブすブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブ ン, ブ ン, ブ ン, ブ ン, ブン歌よ知ってる曲だからさ「ひとりぼっち恐れずに」 生きようと夢見てた寂しさ押しのけてここであのおじいちゃんたちの音楽隊がポンポカポンポンポンポンポンてブンブンブンブンってこう出てくる。はいはい、以上。ねしゃしゃい。耳をすませばはあんまり見てない人多いかもしれないけどめっちゃいいよ。 ふわりは耳を澄ませばで、そのー、色恋雑というか、青春を学んだかな。人間のね。浜沢聖二くんって、高橋一生なんだよ。あ, あの、声がね、声優が。知ってたわーい神吹雪ありがとうえっと、そう。浜沢聖二くんは、高橋一生が声やってる。で、雫のね、声の声優さんも、 あのちに猫の恩返しであの友情出演友情出演してるから見るといいよ見るといい<笑><笑>はいじゃあねちょっとみんないろいろねふわりがねサービスしすぎたから頭追いつかないと思うからいったんここであの CM を挟もう CM! どうぞ 三人んん牙立ち結込み山好き抜きてふわり塾ふわりふわりふわり道場うううう<笑> や, や, やつきありがとうやつきあの性癖ばらしてごめんね褐色好きっていうね ありがとうランドセル今日さああのー、ランドセル日らしいよあランドセルの日らしいよ知ってた似合うねほらねあちょっとあの小学生ムーブやるねこの前はそうあのりくしの使いえでしたからああそうだ今日はあのー、えっ、ー、と小学校のホームルームでの出来事はい じゃあでは、今日の帰りの会はこれで終わりにしたいと思います。はい、先生どうしましたか、眠いさんはいえっと、今日の昼休み、山田くんが右側通行じゃなく、左側通行してました山田はい、先生違います ちゃんと右側通行していたのにねむいさん俺のこと嫌いなのか知らないけど嘘言ってますはいねむいふわり私だけではなく、えー、ライムちゃんっていう子も見てましたはい言いがかりだと思います<笑>あの<笑>オチが思い浮かばないの終わりあったいなかったつげ口女子いたよね ちょっと男子ってこうやんの掃除しっかりやったよねってふわりはどっちかっていうとあのりくししてる方だったから<笑>掃除とかこうやってほうきやってて「えええとかでやってる「<笑>えええってやる方だった<笑>みんなねそどっちかなえライム。 <笑>ライムなんだよ山田くん右側通行じゃなくて左側通行してましたんまあねまあその<笑>んな感じライムありがとうちょっと名前借りちゃった<笑>深まなかったから<笑><笑>ありがとうユツキランドセルこういい感じにとってこれ あ, ありがとうございましたさあ桜が いい感じではいそれではねさっそくに移ってみようとおよす今日はえっ、ー、とーさきぽよのところからねふわりのところふわりのこと知ってくれて来てくれた人もいるかもしれないだからふわりはそういう人に寄り添った企画をやりたいと思いますじゃあいくぞ ででーんバーチャル格闘技検証パチパチパチパチパ チ, パ チ, パチこの企画はえっと漫画のねバキって漫画知ってる格闘漫画で有名だよアニメ化してそう二期決定したんだよいやーイと思って<笑> そうバキに登場する技を実際にできるのかどうか実戦では果たして有効なのか検証してみようと思いますあのー、バキわからない人いると思うんだまあそういう門下生は黙って付き合ってくれー<笑> き ー, ー, ー好きなんだー<笑>あのー、わかったわかった、えっ、ー、とじゃあ行かないで行かないで、お願いお願い。あのわ、ー、かったわかった、あの最後まで頑張ってみてくれたらふわりお歌を披露するよ、ふわりのお歌だよ、あの眠いふわりの生歌がつけるんだぜ。<笑>だからね、あのちょっとだけちょっとだけお願いつき合って、お願い、お願い、ありがとう、ありがとう、つき合ってくれ。あ <笑>ありがとうちょっと待って、<笑><えーと笑>パンセポンセクサシオンジョウクサウサミナミクサありがとう、ユツキもカミウフィカルドバニャーニャーおひなバニャーニャーブニャーニャ ー, ニャ ー, ニャーおひなさまクマさんありがとう。ありがとうちょっとね、あの俺をあの蹴っちゃっただけど俺を忘れてたか。ありがとう。ありがとうはい。えー、あタパスお歌楽しみうれしい頑張るあ ディディポジャトリケラトプスケンしか知らないです結構知ってるなお前<笑>結構知ってるよそれは<笑>あ、フカシロタム見るっきゃないねああやっとー見てくれるあ、やっと頑張るよっしゃよっしゃうんじゃあ早速バキの技ちゃんと解説するから大丈夫だよバキの技検証してみましょう最初はこちら ま、はずきご存知空手を終わらせた男のでえっと技のこの説明なんだけど、えー、背骨を含む全身27か所の関節を、えー、回転連結加速させて回転させて連結加速させて瞬間的に音速に達する 政権好きのことあのちょっと今説明したけどなんか<笑>正直よくわかんないけど<笑>これがそうまあ葉月の正体説明ね。でさそのバキのオロチカツミ最近気づいたんだけどさふわりオロチカツミ好きかもしんない。 あのオロチカツミってさあのオロチドッポちゃんのあの武神と呼ばれるオロチドッポちゃんの息子なんだけど、まあ、別にあのそんなふわりもそんなね好きじゃないと思ってたのどっちかっていうとオロチドッポちゃん派だったからだけどなんかやっぱな強い空手家の跡取りってところに多分シンパシー感じてんだと思うそうあそうそうあの知らない人 い, いるかもしれないから説明するね フワリのお父さんは、空手の師範ですめっちゃ強いんだよね<笑>あのー、詳しくはフワリの動画を見ればお父さんにちょっとだけ出てる<笑>なかなかね、そうフワリの動画見てくれてあのね、こう、今でもこう、地球に降りた…地球にいて、もう10年経った今でもそのね 連絡が来るあのふわりの動画を見た感想腰が高いとかあでもこの前さあのけこみやった回 あ, あるんだけどけこみの抱え足はさすがって言われたイエーイ<笑>あのふわりのあんま褒めない父ちゃんが褒めたんだよ抱え足上手だっていやー嬉しかった 嬉しかった、なんかね、現役こうバンバンやってたときさピタプラ行ったとき全然さ褒めてくれなかったんだよ嬉しかったねちょっとあのじもい出話にしちゃっちゃったそうマッハ好きの話だマッハ好きのそのねオロチカツミの境遇がふわりと似てるからふわりはマッハ好きじゃないオロチカツミ好きかもしれないまあ、とりあえずあのー、やってみるね えー、っとあのー、全身27箇所の関節を回転連結加速回転と連結加速回転と<音>できてたねこれねあこれ<笑> あの、27箇所の関節を回転ってどういうことって感じになん<笑>あしょなかなかなちょっとういじゃなうふわり27箇所も関節ねえかもしんねえ。<笑>まあね。<笑>アルプス破壊。アルプス破壊緑廃止体ぶっ壊す<笑>、ね。そう。あんまねえ。そう。マッハ好きはねえ。あんまりやりすぎると。 体、あのね、肉体が追いつかなくて速さに骨見えちゃうんだよ<笑>だからあんまりねやりすぎない方がいいあのねみんなさん今さふわりのあのまっはずきした音聞こえたあの一応、あのー、まあふわり一人でふわり塾やっとるけどあのね今回はえっとふわりのイメージ イメージでこうやって敵を作り出してこう今マッハ好き打ったから多分音が出たんだと思うやっぱねそうふわりのイメージトレーニングの練度が高すぎて実際みんなにも音聞こえちゃうんだよねまあこんな感じで行くからついてきてくれや<笑>うーんまあね今こうマッハ好きをやってみたけどうーん あのー、やっぱまねえかつみには及ばないと思ったマッハずきはやっぱねこう今こう理屈でわかってすってできるもんじゃないと思うんだよやっぱね日々の鍛錬こう、鍛錬が足りなかったと思ういっぱい鍛錬したらもしかしたらできるかもしれない結果オロチかつみのマッハずきはえー、と今すぐにはできなーい<笑>ぶぶー <笑>シしンジョょ聞こえたよーおおよかったよかったギョクシッてあとねあのねふわりもねまあ最初あのねねあの、目指すは高速なんだけど光の速さでパンチ打ちたいんだけどまあ直近音速ですわ目指すとこは音速ね<笑>えいっえいっ<笑>これは毎日1000本やります 1,000 本でも足りんくらいだよほんとにはいじゃあ次ー前歯の構ええー、これはさっきちょっと話したオロチドッポちゃんの使う防御の構えうんーとこうかなこうだちょっと内側にあこうこうこうこう前歯の構えでこれはねー あのー、防御の構えで手がねこうやって前に出てるからここからさらにあの有名な回し受けとかまあするわけだねでさまあ矢とか鉄砲でも火炎放射器でも持ってこいやいあい<笑>これねこう前歯の構えってさ するとこう相手の感じ方がで分かる相手からしたら分かるんだけどなかなかね、あのー、間合いが取りづらいんだよね。試合って絶対間合いが大事になるんだけど間合いの駆け引きが前歯の構えでさそうこうやってよ寄ってくるとするじゃあ仮想的出すわ間。間合い取りづらいね。 <笑>こんな感じ間合いが相手にとって取りづらいからやりにくいんだよやってみたらわかるよでそっからこう制空権を奪って反撃の中段突きこんな感じかなこれは実際実戦でも有効だと思います にできましたー。いいぞもっとやれ。ペコラ。いいぞもっとやれ鍵軸サンキューな。ペコラ。ペコペコ。<笑>生み出した親はね。アモン君だからね。リスペクトでやっていきたいと。おお、す。おお、す。じゃあ続いてどんどん行こう。ほい。 ベ ン, ダまあ、ベンダーねこれ 読, 読んで字のごとくなんだけどまあ、平手打ちだね平手打ちのこと。だけど超強力、行為力の技なんだどんなにムキムキに鍛えた人でも脂肪が厚い人でも平等に平等についてるのが皮膚。でそれも皮膚ってさあんま鍛えられないんだよ。 筋肉きだって皮膚はついてるもんついてるじゃんでベンダはその皮膚に使う技なんだよくさ友達でともだちでさじゃんけんぽへっしっぺーみたいなのやるじゃんあれめっちゃ痛くないめっちゃ上手い人いたよねしっぺいふわりも練習してたよこうやってしっぺのまあでもそういうかんう ん, ん簡単に言いすぎちゃったけどそんな感じ痛いでしょ あれがもっとこう、ね、100倍、100倍、100倍なんか痛くなってるすか。<笑>ベンダー<笑>。ベ, <ンダ><笑>ベンダー。でね、あのー、バキの登場人物、史上最強と言われる主人公の父親、ハンマーユージローもバキのさ、ベンダー食らってさ、<笑>痛い顔してたよね、あれね<笑>。 ね、あの、単行本見た人だったら分かるかけど見開きでねその、便だって誰も我慢できない痛みって言われてるんだけど裕次郎はそれをなんだろう、自分の力でねじ伏せて痛みを消したって書いてあるんだけどあの痩せ我慢してんだよ<笑>あ。あのあね見開きはあの顔面白いの。ミキミキミキ<笑><笑> <笑>あの、そういう裕次郎のツンデレなとこ好きだよふわりは<笑>ねまあ、それぐらい痛いんだよでそのベンダのやり方なんだけど腕を液状化させる液状化してムチのようにしならせバチンって言うつかじちょっとやってみるねうんうを液状化 いいね、えっ<笑>これさこれベンダーみんな思いっきりやってみこうあの力なんにも入れないで思いっきりこう遠心力でぶん回してみてよここにさ手先に血が全部いってめっちゃ痛いから痛<笑>い痛い痛、ね、<笑> い, い、ね <笑>ああ<ー笑><いてー笑>痛 い, <笑>あ痛い気をつけてみんなベンダーやるときあねそうベンダーうんベンダーまあこうリアルなこと言うとベンダー打つときってちょっと動きが大ぶりになるよね、まあ、ベンダー打たれる瞬間刻み好きだからマッハ好きすれば多分勝てるわ<笑> まあ、でもベンダは、まあ実戦でもまあ痛いという点で使えますベンダうんベンダねだ、うん、みんなやってみたらいいよベンダめっちゃ痛いから自分も痛いから<笑>ちょっとふわりの苦しみを味わってみんなちょっと<笑>ちょっと今やってみて<笑>今やってみてこ<笑>うやっておんきい腕をブンってやるの<笑>。 思いっきりだよ。<笑>遠心力に分かけて思いっきり。<笑>痛いね。<笑>痛い。痛い。そうだよ、ロープ。リスナーもやるよ。ストファーリッシュを見守ってたけど、やってみ。三。ねえ。一。おお、よくやった、どうだ。 手先めっちゃ痛くね。<笑>あ、猫まっしぐら配信後にやります。そう、ちょっと感想聞かせてよ。あ、指、ロップやってるー。<笑>あ、あ、ゆり、あさ、あさみや、じょうみや、でも、あれ使えよ。助けて助けて。あれ、挟まれた。壁に挟まれた。あさみや、大丈夫。じゃ、なんで一人だけ壁に挟まれてんの。 ベンダベンダーのくだりであわかったベンダして地面が割れてチョミヤ<笑>あサミヤ<笑>やりすぎるとそうなるんだね<笑>あみんなの門下生たちの悲鳴が聞こえるねういやーああっていててててみんなね体育会系なんだね素晴らしい終わりも体育会系はいじゃあ次行こうかこい 三眼三眼三眼は古代インド憲法で四方からの攻撃に対応するために生み出されたもの技うん。技。技。ざとうんびっくりんげだねあねええっとオルチドッポちゃんがやった技なんだけど。 両目あるじゃん両目をこう別々にこうやって動かすあのー、こっちとこっちとかこう別々に動かすことでえっと相手のそのね矢とか技とかが見える全部見切れる見切ることができるっていう特技<笑>特技なんだけど<笑>ちょっとこれも割わりやってみるね三んがえー、っと 二三眼せーのあこれあのふわりできてるあの三眼なおう三眼めがめがめが。 目が。で<笑>きてた。え。え。<笑>いや、できてない、え、そんな。そんな。<笑>頑張ったよ。ええー。まじか。できてないか、じゃあ。あはい、じゃ、三眼は。できませーん。<笑> <笑>むずさんがー、でもね、こう、うんー、できないね。できる人 い, いるか、まあ、うんー。ちょっと修行積んどくわ。はい。じゃ、次行こう。はいっ。空将。かっこ柳龍子。も<笑>う<笑>空将っていう技は、うんーとー、あの。手のひらをこう、あの。 物に当 て, るこ当てて真空に近い状態を作り出す技。要するに手を吸盤みたいにするってことだよね。そう だ, よねだって真空状態だから手を吸盤みたいにすることだよね。であの柳流子はこれをあの、相手のさ顔面こう鼻と口の部分ですってこう真空状態をフッてこう。 顔 面, 顔面に相手の画面にピッてこうやってやって即失神させるんだよ。危険な技らしいよ<笑>あのー、そうまあやってみよっかあちょっとねあのここにあのボウリングの球がたまたまたまたまあるんだここにボウリングの球がだからちょっとやってみるねふわりいくよ。えーん うわっううまいま<笑> み, み, みてなかった ボーリングの玉上がってたんだよめっちゃ重かったけどできた柳竜子の、えー、空章はふわりはできた<タッ>あ、レッドキャッスル見えたう、浮いたって書いてあるセアン冷えエロップ冷えッふかしタムみんなみんなティッシュで練習しようあ、そうだねこう最初は身近なねものからねティッシュだったら行くかも <笑>ライム、玉だけにたまたまちょっと何って書 か, かんねえわ<笑>。あんね、このね、こう、人にた、こうねこう真空状態を作って失神させる技なんだけど、まあこれ、実践はね、できる、うーん、あっ、先ぽよにやりたい<笑>空襲を先ぽよにやりたい、ふわり。 ぽだったらし来れるね知ってるしね先っぽよを即気絶させたいスッってこうスッってやって先っぽが楽にし気絶気絶配信<笑>そんな感じでみんなも練習してみてくれはいじゃあ次ほい とは数センンチチの距離で打つパンチえっ、ー、とーみんなが知ってるところでいうとえっ、ー、とワンインチパンチとかゼロインチパンチとかこのねゼロ距離から相手にドゥシッてやるやつなんですけどこれはねれつかいようのれつかいようのみんなのアイドルで使かいようの技だね。 ねつかいようは中国拳法の使い手なんだけど列つかようの技がなかなかやっぱね 4,000 年の歴史があるっていうだけあってめちゃくちゃ面白い技いっぱい持ってる。<笑>あのー、例えば天蓮華って技えっと、相手の首元にこうあぐらをこうかいてここにこう頭がある感じこれでこのままグッてこうやってやって相手の首びキッてやるの 死ぬよね<笑>危ないよもう<笑>それが天然下であとはえっ、ー、とあそうそうこれ目あの空気のあの見えないあの空気砲みたいので目がバイシッでその隙にこう相手の近くによってオロチカツミが。 ダオッ<笑>オルチカツにダオって可愛くね<笑>びっくりしちゃったんだよねおめえうーってなった時遠くにいたはずの俺使いようが目の前にいてねで体がちょっと出ちゃったんだと思うそれでね苦しまぎれのダオクわりオルチカツに好き<笑><笑><笑>、うん ああ、そう。あとは。そう、コメントでもね。ってる。ぐるぐるパンチ。あーあー<笑><笑>これ。ぐるぐるパンチは誰でもできるわ。<笑>そう。ぐるぐるパンチ。 <笑>あのピクル戦でこうねあの技も中国四千年の歴史を全部出 し, 出しピクルに対して出したのにもう何も通用しなくてもう苦し紛れというかも う, うわあってこうなった時にもう突っ走り出たのがグルグルパンチ<笑><笑>あのレッツカイオ可愛いよね<笑>はいレッツカイオは可愛いので。 実抜きーレッツもう結論レッツカえはうかわいいっていうことでそういうことです<笑>そうゆつきダダッコパンチそうダダッコパンチゆつきにもできなポカポカ<笑>そうかわいい何度見てもかわいい<笑>はい以上ー どうだったバーチャル技格闘技えー、っと検証どうだった<笑>どうだったなかなか面白いなあねそうふわりあの結論意外とできたわ<笑>みんなもやってみるといいよあのー、アクション漫画とか格闘漫画とかさ好きで結構見るんだけどやっぱあのー、格闘技やってるから。 あの、ねにそういう目線で見ちゃうこれこれ で, これ で, できで き, んできんのかできねえのかみたいな<笑>そういう感じで見ちゃうんだよねストーリーも面白いけどこれはこれまけるこれはねえわみたいな<笑>一人でねこう突っ込みながら見てる感じかなさあバキの話 終わったよありがとうバキの話させてくれたありがとうめっちゃ楽しかった<笑>待ってたもんかせありがとうありがとうありがとう<笑>さあお待ちかねフワリのあ、そうバキね、あのー、ちょっとあのフワリの今回のレクチャー技レクチャーとかいうかそういうものでこうちょっと興味を持ったら うん、読んでみるといいよ。うん。あのね面白いから。あのね結構ね早めに見終わるよバキは。<笑>見開きが多いあとあの、言葉がねあんまない。<笑>技の応酬だから<笑>だからねすっと見れると思う。お暇な時にでもぜひえいあーじゃああのえっとースクショタイムします 突然クロスクショタイム、そして突然終わるスクショタイムやります。えー、っとどうしようかな。えー、っと。あはは<笑>え、なになになになにガチコフありちゃんのガチ恋距離が見たい。もう好きなんだからダ行<笑>くよー。ほい。 ガチ恋距離で、うおー。<笑>ほーほら、ほーら。終わりは意外と鼻が高いんですよ。ウィンク。まで。三。二。一、うん。三眼の影響がここに出るか。<笑>三眼の影響が<笑>。うんー。あー い, い、えい。 ガチ恋、ガチ恋、ガチ恋なぁ、これもう。あ、ちょっと、<笑>急に、急に、<笑>はい、ガチ恋でーす。じゃあ、どうしようかな。あとは、あー、キックやるわ。キック、キック見てよ、ふわりの。今日。そうあの、初めて初見、初見の人はね、ふわりの、そのね、素人か、 素人じゃないかというあのー、ね線…ラインはこの蹴りから生まれるもう今ね足がねそう足がね今蹴りをしたがってる<笑>いやっとそうお父さんも褒めてくれた体幹とかかえ足を見てくれえこっちにやかなこっちにやかな<笑>じゃあまず正面から前蹴りからせ、えー、のあっち<笑>あましぎりか <笑>あじゃああの今からあの今日ね体がねすごい抜群に調子がいいんだよあの美<笑>香ちゃんとコラボで体めっちゃ動かしてふわりめっちゃ体あったまって連続技がめちゃくちゃキレが今日あるんだよちょっと見てくれるかいえい あ、そ う, そう。あ、じゃあ、連続技の解説を最初にこう見えないかもしれないからしとくと、えー、刻みづき、逆づき、回し蹴り、後ろ蹴りをやる。刻みづき、逆づき、回し蹴り、後ろ蹴り。オッケーおっしゃー、いくぞー。 <笑>見た<笑>俺の速さについてこれたかい。<笑><笑>あ、あ、あみやあ朝みや喧嘩商売も見てんな<笑>ふわり煉獄<笑>煉獄うんそう煉獄ではないけどふわりの連続技おう嬉しいかっけえ美しいすごいおお尻 お前どこ見てんだよー上入りが一緒になって、どこ見てんだよーまったくうああーゆつきありがとうスクショ<笑>ねスク…<笑>スクショタイムってなんだスクショタイムってどうすればいいんだっけな、うんわかんないけどまあ終わりだ<笑>みんな待ってたね悪かった待たせてはい では、フワリのお歌を披露したいと思いますえーと、ちょっと飲もううーオッケーオッケーお歌を歌いますが、何の歌を歌うと思いますかボカロノン、ノン、ノン<笑>あー、ジブリ のんのんのん。溝の口太陽族ま、好き。のんのんのん。ま、好きだけどね。溝の口太陽族も好き。ジ王者ーーでもないよー。カントリーロード、カントリーロードさっき歌ったのが。あれ、雫が歌ったやつだから。アイビー、アイビリーブじゃねえな。いや、渋いわ、ゆりちゃん。 あの「Ibelieve」ってあれでしょバキのあの、最初のやつでしょさほんとにすごい昔のアニメのやつだよねなんで知ってんねん「<笑><笑> BELIEVE」のあの綴りが違うやつだよね<笑>アニメの「<笑> BELIEVE の<綴>」のつづり公式のねアニメだよアニメもうね地上波放送されている「Ibelieve」っていう綴りが違うというね面白いよ、ちょっと見て<笑>はいじゃあね 今日、歌う曲は「ファイティング・オブ・ユア・ワールド」これはえっ、ー、と知ってるよねみんなね「ファイティング・オブ・ユア・ワールド」だよあそうあの「リトル・マーメイド」の曲あのね「リトル・マーメイド」の曲あのねアリエルがあの、地上陸に憧れてた その切ない、えー、気持ちを歌ったとても美しい曲だね。ふわり大好きあそれを。それを歌います。が「ファイティング・オブ・ユア・ワールド」。あ替えい歌です。替い歌です。替<笑>い歌ですね。はーい、じゃあ歌います。フランダ、ヒわルル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 水月ついたり、喉差したり、さらに半歩。遠いときは、蹴り、刻み好き逆月、火災浴びながら、最強の VTuber なりたい。何でもあげるわ、ここを出て。 東京ドーム地下闘技場で戦えたら、東場にはいないわ、最強グラップラーは、ふわりは子供じゃないのよ。ああわからないことたくさん 教えて欲しいことたくさん。なぜ柳竜子のさ、あの手の甲をさ、真空状態にしてさ、相手を一緒に気を失う技。教えて。いつの日か陸の失う技を。負けない。 「続けるわあの歌詞間違っちゃった<笑>あの気持ち入りすぎちゃって<笑>あの気持ち入りすぎちゃって<笑>歌詞忘れちゃった。 <笑>ちょっと最後最後は違うちょっと<笑>あのーちょっと最後やっちゃったね一番大事なとこ飛んじゃったわからないことたくさん教えてほしいことたくさん教えて<笑>いつの日か宇宙の最強になる日まで負けな い, <笑> い, いでした<笑>すいません<笑>ちょっと やっちまったー<笑>またちょっとどっかで リ, リベンジさせてくださーい<笑>あー一生懸命替え歌考えたのに<笑>間違っちゃってもー<笑>よかったレッドキャッすら魂が詰まってたからしかと<笑>魂が入ってた<笑><笑>ありがとうございました聞いてくれてまここら辺にします あのえっ、ー、とあっミギフトいっぱいありがとううんえっ、ー、とリオネルかみふぶきありがとうえっ、ー、とペコラかみふぶきありがとうライ ム, ライム体操ゲーありがとうユシューティングそう歌ってときさシューティングスターいっぱいとんでたねうれしいこりゃいいいいスクショ撮れたろうかああスクショ失敗しちゃったなーああやだやだあ 反省します<笑>反省反省反省あし<笑>反省しますリベンジしますはいではえっとはいえーふわりの新しい動画20時あと八時八時に公開された動画見てくれた人ーおーいあねなんとびっくりゲストを呼んだ動画なんだへっへっへ みんなさユ ー, ーユーチューバーって知ってるユーチューバーあのあのふわりねユーチューバーねあの、あんまり詳しくないんだけどそのあんま詳しくないふわりも知ってるユーチューバーなんと2人も呼んで2人も呼んで撮ったんだ見てくれ戦ったよ戦った 新しい動画見てくださいえいじゃあ今日はこの辺でおっすおっすおっすおっすすすすおっすおっすおっすおっすおっおっおっおおお